えー、九州大学の坂間です、えー。本日は、えー、このような発表の機会をいただきまして誠にありがとうございます。えー、スライドは映ってますでしょうか。大丈夫ですか。かはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それではあのえっ、ー、と今日はあの中尾さんと一緒にえっ、ー、と発表させていただくわけですけども、私はあのいつもえっ、ー、と皆さん聞いていただいているような話ですので前座として。 えっ、ー、と、今日のメインの中尾さんにうまくつなげるようにいきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは今日はあの、キーワードとしては定量メタボロムデータというところになるんですけども、まあ今日もいろいろ議論があったメタボロミクスはもうだいぶいろんなところで皆さん使っていただけるようになって、もちろん我々も使っているんですけども、えー、いろんな解析のツールとして、えー、ワークしているような状態なんですけども、実際、 このメタボロム分析の現状、技術的なところからお話をさせていただきますと、まあ、あの、今日もいろいろお話もあったように、えっと、このメタボロミクスっていうのは、えっと、ターゲットは非常に幅広い代謝物、成分を解析しますので、えっと、ま、いろんな分析系を使い分けながら分析しないといけない。え先ほどのお話もあったように、いくつかの分析系を えー、使って分析するようなこと。それから、えー、使われている分析系によって測れるものが違う。そんなところが、えー、メタボロミクスを、えー、やる上で、えー、非常に大きな課題となっていると思います。で、私が、えー、と、九州大学に行ったのが6年前ぐらいなんですけど、その時に、え大、ー、と、大から移ってきた時に、いろいろ、まあ、分析系をもう一度見直して、今大体使っているような分析系がここに書いてあるようなものになります。 まあ、後ろのまあケグマップのこの点をカバーするために、まあ、いろんな分析系を駆使して測っているというのが実際のところです。まあ、それはやはりその成分がいろんな多岐にわたるので、いろんな分析を使わないといけないというところになるかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、これはですね、あの、脂質の、えー、メタボレム、リピドミクスの施設間比較を、えー、した ものの、えー、まあ、これはロムになってるんですけども、その結果になります。で、リピドミクスの、まあ、えー、いろんな、えー、分析があるんですけど、それをそれぞれで、えー、実施されてる研究所にですね、ニストという標準品を、えー、作ってるアメリカの機関から、えー、サンプルを配ってですね、データ取ってみた結果がこんな感じになります。 まあ、結構ばらついてるという風な、と、え、い、ー、うに印象を持っていただけると思って、実際に、まあ、あのー、分析方法、それからもちろん抽出方法、データ解析方法が違うと、まあ、こういうふうな結果が出てくる。でそれぞれの機関では、えー、ちゃんと再現性があるようなところで確認はされてるんですけど、それがじゃあ、本当に、えー、ちゃんと正しい値が出てるかっていうのが、まあ、あのー、こういうふうな状況で違ってきてるというふうなことです。 じゃあ、これをやはり統一していくということ、えー、実際にちゃんとしたデータが取れていくということは、これから非常に大事なメタボロミクスが発展していく上で大事なところになるかなと思います。で、その6年前にですね、えー、九州大学に移ったときに、もう一度メタボロミクスの分析技術について見直そうと。えー、何が今課題で、どういうことを、えー 技術開発をしながら精査していって、えっ、ー、と、必要とするデータを、メタボロミクスを有効活用できるような、えー、スシチュエーションになるようなデータを取っていくのかっていうことで、まあ、挙げたのが、まあ、ここに挙げているような、えー、課題になります。まあ、いくつかの分析系で、えー、分析しているのはできるだけ一つの分析系、少、えー、数の分析系でもまとめていく。で、今日の、えー、主題であります、定量の、えー、定量の分析値を取っていく。 資料調整に関しても、あまりこう、包括的な、えー、代謝物の解析っていうことはあんまりされてなかったんですけど、そういうところも、ちゃんとした値を取るために必要だとか、あとは、えー、今日の先生とか話した状態解析のところですね。で、まあ、あの、ここのメインのところかもしれないんですけど、データ解析の、まあ、精度とかスループとどうやって上げていくかとか、まあ、名前の決まってない成分をどうやって決めていくかとか、じゃあそれを使ってどうやってデータベースを こういうところが、本当にえ課題であって、今、皆さんも含めてだと思うんですけど、取り組んでいるところであります。で今日はこのちょっと定量の部分について、お話をさせていただきたいと思います。で基本的にですね、あの、質量分析を検出器として使われる分析系がほとんどで、こういうまあグラフなり数値の縦軸はまあ相対え比。 相対量比になっていいいることとが多いと思いまで、まあ、一部あの、えー、内表を入れて、えー、定量値を縦軸、濃度のものが出てると思うんですけど、まあ、こういうふうな形が非常に多いと思います。こういうふうな、えー、と相対値、縦軸は濃度にない、濃度でないものになると、やはりその本当に知りたいです、ね、生体内の変動を、例えば先ほどの山本先生のお話にありました、タンパク質と比較して、いろいろ解析していく上ではですね。 非常にあの不安になってしまう。そういう縦軸は濃度のデータが必要だっていうのが、まあ、あの、ずっと感じている と, いところでかつ、まあ、出動の設計っていうのは状況が、装置の状況がどんどん変わっていきますので、ある日に測ったものとある日に測ったものは同じサンプルであるにもかかわらず、こういうふうに分かれてしまう。違うサンプルであるように見えてしまうっていうのも、まあ、たくさんのサンプルをこなしていく上では、統合解析するでは非常に大きな問題になっているということですね。 で、まあ、ここにまあ定量メタボロムのデータを取ることが重要だっていうことは、ここを先ほど書いたような、ご説明したようなところでえまとめてはいるんですけども、まあ、実際、じゃあこれを本当に、じゃあ簡単に定量値が取れるかっていうと非常に難しくて、まあ、そこを今できるところから取り組んでいるっていう話を今日はえお話をさせていただきたいというふうに思っております。で えっと、定量、定量メタボロミクスの現状っていうので、まあ今、先ほどお話しした相対ピークエリアが、まあ高さの場合もあると思うんですけど、まあそういう値で、えー、数値を使って解析していってるところ。それから、まあ、ある、えー、内表を入れてですね、えー、相対定量、判定量っていうのか分からないですけど、まあこういうふうな形でやってるところ。で、まあ一番は、え三、ー、番目な、 に書いてます。安定同位体っていうのを使ってですね、えー、カーボン13とか NFU とかこういうのを使って、まあ、あの、補正するような絶対定量分析っていうのが、まあ、一番望まれるわけですけども、まあ、これがなかなか難しいという理由っていうのが、まあ、この安定同位体主薬っていうのは、えっ、ー、と、今のところ全部があるわけではなくて、代謝物、まあ、例えば、1000、え、個、ー、あるうちの えー、用意できるものは 30% 以下になります。じゃあそれを合成してオーダーしたらいいじゃないかということなんですけども、やはりその、えー、オーダーするには高いし、化学メーカーも主役メーカーもそれを作って売れるかどうかわからないので、なかなか難しいっていうのが実際のところです。 で、まあそういうところもこれからですね、整備していくっていうことも、このメタボロミクスのユーザーでコンソーシアム作ってとか、そういうところもこう始めようとしているところでありますし、成分の同定とかですね、実際まあ標準品がないといけないものをたくさんあるので、そういうふうなものも、じゃあメタボロミクスをやる人は何千個の標準品を一人が全部買って整備、あのそういうものを持たないとメタボロミクスはちゃんとできないのかっていうふうな状況になってしまうので、 まあ、そういうふうなところも含めて、えっ、ー、と、もう、えっ、ー、と、メタボロミクスの方っていうのは結構仲良くて、いろんなこう情報交換をしているので、そういうところで協力しながら、えー、いいデータが出るように、必要とするデータが出るようなことを、えー、皆さんで協力してやっていこうという雰囲気で、今いろんな取り組みをしているところであります、まあ。その中でもこういう QC サンプルを作るっていうのも、これから大事になるというところで、えっ、ー、と、 先ほど、えっ、ー、と、松田さんお話しいただいたようなあの論文のところもそういうところを目指してですね、QC サンプルを作っていければなっていうので、ああいう論文も含めて活動しているところであります。で、えっ、ー、と、今我々取り組んでいる一つの、えー、大きな、えー、テーマというか内容、研究なんですけど、一つは、えっ、ー、と、安定同位体の、えー、表品を作るというところで、 で特に今力を入れて取り組んでいるのは、生物に、えー、グルコースとかですね、そういう安定度遺体のをラベルした、えー、餌を食べさせてですね、えフ、ー、ルラベルした生物を作って、それを、えぇ、ー、内表にしようという動きです。で、全部がそれで賄え な, ない場合は、まあ、こういう酵素反応、インビトルの反応を使うとか、そういうのも組み合わせてやろうということをしております。 でまあ、これはですね、えっ、ー、と、大阪大学にいた時に、えっ、ー、と、えー、やった研究で、えっ、ー、と、これは緑層ですね。緑藻をフルラベルしたものを使って、それを代謝物に加えてですね、定量するっていうものです。でこのカーボン13のフルラベルしたものっていうのは、えっ、ー、と、皆さんもお持ちの、え試、ー、薬のですね、12C の成分で、 変量線引けば、定量が、血が出ますので、まあ、それを内表として加えることによって、こういうふうに定量ができるという形です。ということなので、生物が違ったら、またそのバランスとかが違うので、いろんな、えー、調整をしないといけないんですけど、まあ、その、一つ一つ、えー、ラベルタを作るっていうことではなくて、えー、っと、もう生物に一味に作らせるっていう考え方を、えー、ベースに、 えっ、ー、と、昨年度からですね、K ステップでちょっと採択いただいて、えー、タヨニッサンさんとですね、一緒にもう、えー、皆さん使っていただけるような、えー、ケミカルライブラリを作るっていう、もうこれを、えー、もう産業的にも使っていただけるような形で、提供できるような形で、今進めていますので、えー、もうしばらくお待ちください。で、あとは、もうターゲットが決まった場合はですね、えー、 こういうふうなプローブをつけてやって、もちろんこういうふうに標識一体、安定度一体の標識もできますし、感度を上げるための就職もできるので、こういうのをうまく使うと、ターゲットが絞られているものについては、ある程度そういう定量が正確に、活効感度にできるということもありますので、どういうデータが必要かによって、もちろんメタボロミクスとして全体のデータが必要ということでしたら、いろいろ工夫が必要だと思うんですけど、ある群とかですね、 そういうものも、えー、データを取って、どんどんデータを積み重ねていくっていうところでは、まあこういう、えー、方法も必要なのかなっていうのかなと思います。あとはですね、えーと、こういうふうな感じで、えっ、ー、と、あの、えー、質量分析を使わなくてデータを取っていく。例えば倍値成分とかなかなか質量分析に入れるの難しいんですけど、まあそういうものを古典的な方法で、 えーと、ターミノ酸分析とか、ユキ酸分析とかですね、それは個人的な方法でやられてますので、スループットもいいですし、コストも安いのでその、そういうのを使ってどんどんデータを取っていきながら、えー、実際に、えー、メタボロニクスも総合的に使っていくってい う, ふうな形も、えー、必要、必要考えてですね、えー、進めているところであります。 で、今日の中尾先生につなぐ内容として、えっと、一つですね、我々の研究室で開発した定量リピードミックスの分析法について簡単にご説明をさせていただきます。で、従来、今まで世の中でもやられている分析方法としては、リピードミックスの方法としては、クロマトを使わないショットガンのリピードミックスの方法と、まあ逆走の方法、まあこれが大きく2つのメジャーになります。で クロマトをつかない方法っていうのは、スループットが高いということと、定量性が高い。えー、これはですね、えっ、ー、と、インターナルスタンダード、あえー、安定テドイダー使ったインターナルスタンダードをここを添加することによって、えー、その、イカン化の状況、えー、マトリックス効果を、えー、キャンセルするということで定量性が高いということです。その分、えー、サプレッションを受けるようなものは見えてこないですし、まあ、クロマトを通さないと分かれないようなもの、えー、異性体は難しい。 区別が難しいで一方、えー、逆層の方はたくさんの成分を検出はできるんですけども、まあ、定量に問題がある。まあ、こういうことが、えっ、ー、と、えー、理解されているところです。で、最近、えっ、ー、と、えー、LC の方でもヒリックカラムとかですね、そういうのを使って、こういうクラスごとに分ける。これ、えっ、ー、と、皆さんご存知の白層、えー、純層の TLC なんですけど、こういうクラスごとですね、 脂質の種類ごとに分けるようなクロマトを使って、うまくそれぞれのクラスごとに分けてやって、それを先ほどのインフュージョンでここに安定度位タをそれぞれ入れてやると、定量できるんじゃないかっていうのが、ここの論文でこれから説明したく我々のコンセプトになります。で、実際まあこういうふうな表品がちゃんと、えー、濃度も、濃度とか検出、感度も加味して作られたものがあるので、これを入れてやって、で、えっ、ー、と、分析すると、 え、定量値が取れるような形になっています。で、我々としてはですね、純層系のさっきのこういう分離をするクロマトグラフィーとして、超臨界流体クロマトグラフィーっていうのが、まあ、もともと純層系のクロマトグラフィーって言われてたんですけど、非常に、えー、純層系の分離が非常にきれいにいける。で、スループットもいいしっていうことで、えー、SFC っていうのを選びまして、 で、あとは、えー、定量性と感度ということで、三面四軸型の質量分析き系を選んで、SFC、MSMS MS のシステムを作りました。えー、これが、えー、実際の、えー、ポジティブ、ネガティブで見えてくるようなクロマトグラムになります。まあこういうふうなカラムを純層系の、ちょっと、えー、特殊なカラムなんですけど、これを使うと結構綺麗にですね、それぞれの脂質が、えー、そのクラスごとに分離できる。で、先ほどのスプラッシュという、えー、安定度で体そこにそれぞれ入れてやると、 えー、そこの、えー、狭いエリアの中で、サプレッション、えー、エンハースメントがキャンセルされるので、えー、一つの安定度遺体を、えー、それぞれのクラスごとの十数個の安定度遺体でいると、定量値が取れるということになります。じゃあ、どうやってその成分を見分けるかっていうのは、えっ、ー、と、脂肪酸の即差の違いを見分けるかっていうのは、MRM っていうですね、脂 肪,、えー、脂肪酸の即差ごとの、えー、トランジションっていうシークエンスを見ると、こういうふうにですね、 それぞれ同じような分子量のものでもですね、脂肪酸の違い、速酸の違い、こういうふうに見分けることができる。そういうふうなシステムになってまして、かつ、ここに安定度位体を入れておくので、定量値が出てくる。まあ、こういうふうなことになっていますで。かつですね、これ、あの、データ解析もですね、ここにはホスワチジュコリンしか出てこないっていうのがわ、えー、かるので、非常に、あの、えー、他との脂質の混合がないので、えー、と迷わず、えー、シンプルに解析できる。 それから MRM ですので R なし判別で解析できるというところも、えー、精度を上げる、スループて上げるというところにも寄与しているかなとそ こ, こら辺はまた中尾先生の方からお話をいただけると思います。で、私の話大体ここで終わりなんですけど、えっ、ー、と、今後の取り組みとしてですね、メタボロム分析のプラットフォームの検証、先ほども論文でご紹介いただいた、えー、と小田先生、松田先生、えぇ、ー、 でえっと、一緒にやらせてもらってます。えぇ、ー、ジャパンメタボロムテクニカルチャレンジコンソーシアム、JMTC って言ってるんですけど、ここでいろんな研究室のですね、えー、データを比較して、えー、その、どれがいいかっていうのを、えー、選定していくんではなくて、それぞれのプラットフォーム、分析の、えー、方法がどんな特徴があるのか。この成分は、この方法とこの方法は測れるけど、この方法はちょっと怪しいな、とかですね。 えっ、ー、と、このデータとこのデータの分析方法は、えー、データは統合できるとか、そういうことを今後ちゃんと、えー、やり取りしながら検証していって、えっ、ー、と、いろんなそれぞれ分析方法も持たれていると思いますし、どれを選んだらいいかも含めて、皆さんにいろんな情報を提供できるような形で、えー、進めていきたいなと思っています。その上で、まあ、いろんなこれから複数でのバリデーションをですね、えっ、ー、と、今2論文にして3、3今もうすぐ、えー、データをまとめて、えー 論文にししてていこうとしてるんですけどそういうバリエーション、データの共有化を進めていって、今日お話したような定量の情報が取れるようなシステムも、えー、合わせて構築していって、最終的にはですね、ガイドライン、えー、SOP なんかも、えー、ある程度、えー、作っていってですね、まあ、ターゲットとノンターゲットによって、まあ、変わってくる部分はあると思うんですけど、皆さんが、えー、必要なデータを、えー、安心してというか、えー、いいデータを取れるようにですね、えー、そういう取り組みも えー、皆さんと協力してやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい。えー、これ、謝辞になります。それでは、あの、メインの中尾先生に、えー、バトンを渡したいと思います。よろしくお願いします。えー、先ほど紹介ありがとうございました。えー、同じく、あの、九州大学メタボロミックス分野から、えー、中尾です。えー あの、この質量分析インフォマティクス研究会という場合においてですね、あの、いささか恐縮しておりますが、えー、ま、あのタイトル、ここに書いてあります通り、えーまあ、三連四重極分析装置ですね、まあ、TQ を利用したワイドターゲットリピードミックスのための、ま、あの、インフォマティクスというにはおこがましいので、ちょっと便利ソフトという形で、えー、発表させていただきます。 でえーまあ、あの定量までのフローズというのが、もう簡単にこれ、左に書いてあります通り、サンプル調整、計測、定量解析でぼーっと、まあ、そして最終的にその濃度が決まったのを統計解析に持っていくわけですが、ここでいう定量解析にあの非常に時間がかかると。 というわけで、まああの、この部分の時短を目指すために、まあ、いろいろ私がその研究室内の方で制作しているソフトウェアについて、まあ、そのコンセプトと、まあ、簡単なティップスを、えー、紹介させていただきます。でこの TQ を利用する上で、えー、先ほどあのバンバの方からも説明ありましたように、MRM マルチプルリアクションモニタリングと呼ばれるメソッドを作らないと、まあ、そもそもそのターゲット化合物の計測が正確にはできないわけです。簡単に上の方にそに TQ の概略図を書いておりますとおり、まあ、3連は図のようにです、ね、3つの Q。 というのがまあ存在して、まあ、それぞれプリカサイオン、真ん中がコリジョンエナジー、プロダクトイオンというのを、まあ、あの計測器の方に設定をせねば、えー、基本的には動きません。で通常はです、ね、ターゲット化合物を用意して最適化するのですが、まあ、リピドミックスの場合はこれらをまあインシリコで製作することができます。えー、つまり、下に書い、えー、その、えー 質論分析器の概略図の下に書いてある通り、ある程度、まあ、構造が分かっている質に関しては、まあ、あの、切れる位置を特定さえすれば、まあ、あとは全部のその化合物の MRM を組むまでもなく、ある程度、えぇ、ー、脂クラスごとに、まあ、あの、皆さん多分、あの、エクセルかなんかでこう、作っていくことができます。で、最初にですね、これ、シスクラスっていうのはもう、 どんどん増えていくと、まあ、ここにちょっとぼやきのようにあのスライドに出ておりますけれども、まあ、作り直すの非常に面倒くさいなと<笑>思いました。はいで、次にですね、これら、この脂肪酸速さですけれども、さまざ、あ、まな脂肪酸速さがあります。まあ、リノール酸とか、アラキドン酸とか、ドコサキサエン酸とか、まあ、若干聞いたことのあるようなものも あれば、えー、まあ、先ほどあの内表で使う同位体ラベルの脂肪酸ですとか、えー、あるいは、えー、その水、水酸、果てはその水酸化したようなこのようなちょっと脂肪酸というのがですね、後から後からちょっと追加してくれと言われてですね、もうこれまた後から増えるともう非常にめんどくさいなと。で、これらを、まあ、あの、処理するために、まあ、どうしたかと言いますと、まあ、基本、 あの皆さん、エクセルでそういったそのトランジションとかまとめられている研究室多いとは思いますけれども、エクセルでまとめるためにですね、まあ、あ VBA、ビジュアルベーシックアプリケーションの方でまで2つの関数を作りましたと。えー、1つはまあ MS ということで、精密質量を算出する関数と。まああの これはお金さえ払えば、あの、ケムオフィスとか、まあ、有料ソフトウェアとか、まあ、あるいは、まあ、VBA に限らなければ、まあ、いろいろあるんですけども、やっぱり、あの、エクセルで管理したいということで、まあ、ちょっと1から、まあ、フリーウェアでも落ちてなかったので作り直しました。で、もう一つは、あの、リピットという関数で、まあ、これは、あの、リピットの略語ですね。えー、ちょっと小さくて見にくいんですけれども、 ホスファチジルコリンとかですと、まあ、大抵 PC という形で表示します。で脂肪酸側さに関しても、そのパルミチンとは表示せずに、16の0という形で表示します。でそれらを、このフォーミュラーの形ですね、C の 40,H の 78,N の1と。 いいうようよな形で直ししていくリピットの関数を作りましたこれら2つを作ると、えー、どういうことができるかといいますとプレカーサーとかプロダクトイオンといったそれらの、まあ、M over Z を、あのー、簡単に計算することができるようになりましたと、まあ、ちなみにその精密質量の方は当時、まあ、あんまりよく分かってなかったんで、まあ、あのとりあえず全部の化合物を の, まあ の, その精密質量を入れてやろうということで、えーまあ、ホームページに落ちてました、まあ、NIST のデータから、えー、全その元素に関して、えー、あの精密質量を入力しましたで、まあ。元素記号は最大で2文字なんですけれども、まあ、最初2 文, 2文字の判別のみで、その 関数を作ってたんですけれども、後からこの同位体ですね、12C と 13C は当然、そのイグザクトマスが違いますし、そういったものも入ってきたんで、まあ、ちょっと困ったと、<笑>まあ手直しが必要になったというあの過程があります。えー、先ほど、バンバの方から説明ありましたように、じゃあこのワイドターゲットリピドミクスにおける化合物の同定っていうのはもう、 私はそのメタボロミクスの教科書を読みますと、まあ、大体 MRM トランジションがまあ2つ以上一致して、リテンションタイムが一致すれば、まあ、レベル1のアノテーションが行えるということになっております。でこの SFC ですね、あの超臨界流体クロマトグラフィープラス、純層のカラムを使ったリピドミクス、えー の, まああの最大の、えー、利点というのはその、 リテンションタイムというのは支質クラスごとは違うんですけれども同じ支質クラス内であればまあほとんどずれないということで、まあ、リテンションタイムごとの脂質、えーっとまあ、ここにあの1番2番と書いてありますとおり、まあ、MR トランジションはまあ先ほどのインシリコでまあなんとかなりそうというのと、えー、純, 層の SS 純層 SFC のためにリテンションタイムは支質クラスごとに 一個で良さそううとというこででしたですから、えーまあ、リテンションタイムの予測は必要がないというのが、多分最大 の,、まあそのインフォマティクスの観点から見ますと、リテンションタイムの予測は必要ないのが、まあ、特徴です。 まあ、そこで、えーまあ、ある程度、まあ、骨格が決まって、まあ、それぞれの脂肪酸速差を入力すると、まあ、先ほど言いましたように、そのあの標準品は種類その、クラスごとに1種類、リテンションタイムを決めますと、まあ、このような形で、えーまあ、よく見るその MRM メソッドの、えー、トランジションを、えー、一気に組むことをが可能な、まあ、スクリプトを組みました。 でスプリットで、えー、MRM トランジションを組んだああは、まあ、あの各装置メーカーのメソッドですね、インポートできるメソッドに合わせた形で、えー、テキストファイル出力ができるようにいたしました。まあ、これでそのクラスごとのリテンションタイム、溶出時間のみを入力することで、まあ、ほぼほぼそのターゲットとする支出、えー、の まあ、スケジュールド MRM を自動作成することが可能になった次第です。まあ、一応名前をまあ MRM をジェネレートするということで、まあ、MRM ジェネレーターと名付けまして、まあ、この MRM ジェネレーターはですね、そのメソッドを作ると同時に解析のためのライブラリーも同時に出力することができます。でやっぱり3連四重局、まあ、TQ を 利用した場合、これらその、えー、メソッドと、やはりその解析っていうのを、まあ、セットで運用しないといけませんので、まあ、そこが、えー、その、まあ、前段階といいますか、まずは MRM を作りましたということになります。で、次に、まあ、測定は、えぇ、ー、質量分析機と等とサンプラリを任せしてですね、まあ、出てきたデータを今度は定量解析しなければならないということで、えー まあ、このような解析のフローチャートということで、左側に載せております。まあ、あの基地濃度の内部標準物質の面積値を求めてですね、まあ、対象化合物ピークの面積値を算出して、まあ、割って大体相対定量するというところがまああの一般的だと思います。で解析ソフトの画面っていう、まあ、一般的なその解析ソフトの画面をここに載せておりますけれども、えー まあ、ここでもあのぼやきが入りますが、やっぱり一つ一つのベースラインを引くのが、むちゃくちゃめんどくさいなと。であの、完全に自動化できるのでしたら、まあ、そもそもそのクロマトグラムの表示そのものがいらないわけですが、まあ、あの残念ながらやっぱり完全に自動化はまだできてないのが現状で、まあ、残念ながら、バンパ犬ではですね、あの一つ一つクロマトを確認しております。また やっぱりあの少しでも正確に定量するためには、あの高さよりもまあ面積値の方ですねを使った方がやっぱが安定しますので、えー、面積値を使っております。高さですと、一点一番高いところで構わないんですけど、面積値の場合、やっぱりその範囲を指定してやらないといけない。で、また脂質は異性体が多くですね、まあ、ピークが1本でない場合が多いです。で、ここでまた私のぼやきが入るわけですね、2つ。 なんかこう2本立ってたりして、まあ、あのどっちのピークやねんと。で、それが決まって、例えば左側のピークですよというほになったとすると、ベースラインでなんかやっぱりあの自動でやると、左にそのチェックされてたり、右にチェックされてたりするので、まあ、それを全部左にチェックし直さないといけないと。で、もう一つはピークのよくあるテーリングですね。 で、こういった形でテーリングがすると、ま、あどこまでの範囲を面積にしようかと。ま、あ人によっても変わってしまいますし、化合物によって変わると最悪ですよね。で、ある程度は、まあ、あの、優秀なスタッフが測定した、そのリテンションタイムの管理でなんとかなることが多いんですけど、まあ、やっぱり、あの、なかなか、あの、 こんな綺麗なクロマトですと、まあ、自動でなんとかなること多いんですけれども、実際は一つ一つのベースラインを引かなくといけないケースが多いです。で、やっぱり100サンプルあるとですね、あの自動での定量から漏れたそのクロマトグラムっていうのは100回引き直さないといけなくなるわけです。まあ、そんな時きに、まあ、ここで書いているように、ま, あ、まとめて定量したいと。 いうことで、えー、正直に申しますと最初、あの定量にはですねあの津川先生のですね、まあ、あの MRM プロブスの方を使っていたんですけれどもやっぱり一つ一つ引き直すのめんどくさいなと思ってまあ、どうせ一から作り直すならまあやっぱりまとめて定量したいという目的を達成するにはどうすればいいかというのをまあ、あの GUI の画面から考えました。 つまり、すべてのサンプルと、ここに書いているサンプルと、す、え、べ、ー、ての化合物と、すべてのクロマトグラムを表示させる必要があります。そして、まあ、もう一つ重要なのがスピードになれます。これは、まあ、ある程度、やっぱりパラレルに処理できる言語じゃないと、えー、スピードが追いつかないでしょう。ということで、えー、まあ、津川先生の方に習って、まあ、同じ C シャープで記述することにしました。 で具体的に、えー、先ほどあのどっちのピークだって言ったその1つの、まあ、これは1サンプル ×1 コンパウンドのクロマトグラムになります。でこれを、まあ、あの10サンプル、えー、×1 コンパウンド先ほどのサンプルをの同時に、えー、表示させたクロマトグラムになります。ですからこの時点でもうこれは左のを定量したいとなった場合この左の部分をまとめて、えー、クリックするだけで、えー この10サンプル一度に定量が完了しますで、えー、もう一つ、先ほどちょっとリーディングしたサンプルですけれども、やはり後ろの方のプロマットグラムになってきますと、まあ、ちょっとあのどうしてもズレが出てきてしまうので、まあ、そういった場合にはアライメントをして、範囲指定をすることで、まあ、同じくその複数サンプルがあったとしてもですね、 あのまあ、同じ範囲で定量をすることができます。で、最後に、えー、この、えー、定量を行うためのソフトウェアに対して、まああの、クロマトグラムアナリストということで、あの基本的にはあのクロマトを見たい、そのアナリストのために<笑>作るという意味で、こう命名して、えー、現在、えー、作成しております。 簡単にそのクロマトグラムアナリストの特徴を、えー、説明します。とりあえずですね、あの、やはりプロテオウィザードの方でコンバートしたデータを、まあ、あの、サンプルの部分ですね。ねサンプルの部分に、まあ、ドラッグドロップで、まあ、放り込むとですね、まあ、こういった形でそこに入っている、えー、化合物のトランジションが表示されます。まあ、これはあの、データ構造に詳しい方は、あ、 歌をこうなるのはなんとなく想像がつくかと思いますけれども、えー、もう一つはその10サンプル終わった後、もう10サンプル追加したいという場合でも後から追加しても OK です。ここでライブラリーは必要ございません。後からライブラリーを、まあ、あのインポートする形で、えー、ここに書いているのは、えー、その MRM トランジション名だけですので、どの化合物かわかりませんが、あの ライブラリを後からインポートすることで、化、え、合、ー、物名を表示させることもできます。でもう一つはそのピークの範囲指定ですねあの。先ほど言いましたように、そのまとめて表示させて、まあ、ここに書いてますようにあの、まとめてマウスでクリックすることで、まあ、ここ の, あの面積値の算出というのができるんですけれども、それ以外にも、 当然あの、数字の入力ですね。あの、ちょっと小さくて、あの、全部、あの、見にくくて申し訳ないんですけれども、あの、数字で入力することで、まあ、この範囲指定を行うこともできます。で、マウスのその範囲指定って言いますか、いわゆるコピペができませんけれども、その数字での範囲指定っていうのは、あの、コピペできます。えー、もしですね、もう、あの、リテンションタイムがもう、 1ミリセックもずれないようなあの堅牢なメソッドでしたらあの数字をこの時点でコピペすればそれだけであの定量解析いわゆる面積値の算出があ完了しているという形になります。で最後に、まあ、大体あの面積値をクロマトグラムの面積値を求めた後にですね あの内部標準物質の濃度と名前、お名前ですね、とか、こういうのを、まあ、あらかじめちょっと設定しておけばですね、ある程度ボタン一つであの、そこの解析値ですね、が表示できるようにしております。まあ、あの見た目はもうまさに Excel っぽいですけれども、あの実際はあの Excel っぽいライブラリを導入して、まあ、C シャープでプログラムしております。 だからまあ通常は、ええー、あのー、これを作る前はですね、まあエクセルのマクロで処理してたのを、まあなるべく早く処理できるようにという形で、えー、クロマトグラムプラスエクセルっぽい見た目という形で、えー、作り込みました。えー、最後に、えー、まとめです。まああのー、 三連四重極分析装置というのは、やっぱりあのメソッドと解析が一体になっております。つまり、メソッドに入っていない化合物はそもそも解析不可能なので、まあ、そのためにメソッドの作成と、開発用のツールの開発を行いましたと。で当然、これはそのリピドミクスに限らずです、ね、まあ、あの通常の浸水性化合物とか、その他もろもろ同じで、少なくともあのクロマトグラムをえ使う えー、メタブロミクスにおいては、あの有用になるべく、あのまあ、ここに書いてますように、まあ、汎用的なソフトにするべく、えー、これから精進しますと。で、最後に、まあ、あのここにはだから10サンプルかける、まあ、×400 クロマトグラムぐらいを、まあ、一斉に書き出したと、その画面を載せて、えー、私の方は、えー、終わりたいと思います以上です。